すでにこれらの場所についてはもう入ることができない状態になっていると思います流行のピークを下げるという問題についてですが早く抑制しなければ長くコロナウイルスは蔓延することになります今各都道府県で 週末動かないようにという法令が呼びかけられましたが行動の抑制をする法律は存在していませんですのでかかった後に受診をして重症化すると死亡するリスクが高まりますなお 生活習慣病を持っている方に関しては、特に注意が必要となります。